どこつけられないんですかおつけになる。<笑>絶対おかしいでしょこ の, <笑>この白い服に。甘<笑>辛、甘辛。あ、でも可愛 い, い。首輪感すごいえ、本当、うん、首輪感すごい。あ、それはちょっとつけ、うん、え、大丈夫放牧感ない放牧<笑>牛の放牧<笑>牛の放牧<笑>牛好きだからいいんだけど。<笑>そういうの。<笑>でもなんかちょっと、ちょっとだけエチエチかもしれない。<笑> ほんと<笑>え、ほんとに素敵なれる私でも色気出せるなんか、うん。なんかこの格好だからなおさらかもしれない。なんかアンバランスで。<笑>あ、なるほど<笑>。そうこの清楚な感じに、これだから。監禁感。そう。<笑><笑>バレるバレる、いろいろバレちゃう<笑>。何がバレるんだよ<笑>。何がバレるんだよ<笑>。<笑><笑>そういうの割と好きなの。 それは、それ言われなかったら分かんなかったけど。<笑><笑>嬉しくなってしまう。た。<笑>よかったね。紐ないかな紐ない紐、紐<笑>紐。紐紐。紐<笑><の><笑>かしすぎるでしょ。<笑>このパンダの紐を。はい、<笑>何してんのこれ。<笑><笑>ちょっとどれ、どれだけ知れてもらえるか。<笑>あ、あ、すごいよ。あ！<笑> 私のペットになりなさい、あなた<笑>ちょっとだぜで言ってそ僕のペットになってなる<笑><笑>僕のペット第1号なんだぜ<笑> 楽しいね。楽しかった。いやなんか<笑>いいねいい。よくなんか頭の中で考えてたことが現実になって嬉しい。よかった。妄想妄想が現実になりました。良かったです。<笑>首取ってはね。でも、うん、気持ちわかるよ。な、うんだっ初めて聞いた。だからいつも超過してんの。 なんかそれ言うとなんか今後つけちゃうなるじゃん<笑>いいんじゃない<笑>いいよ別にいや、みんながただあ苦しめられたいのかな違うってだけで<笑>別にそんなそんなんじゃないよいだってチョーカー似合うじゃん私似合うやどすごい似合う似合う似合うやろ<笑>似合うやろって<笑><笑>チョーカー好きなんだよ<笑>単純にわかるよなんか可愛いよねチョーカーって わかるなんか変な感じがなっちゃったじゃん<笑> つ, けつけようか紐付<笑>けようか<笑>じゃあ交換で交換ではいよいうっよしほらあ、これは何これはあ、なんかすごいパ ン, かパンダだからな<笑>パンダがシュールなんだよ<笑><笑>パンダだからなうん、あなんか 私の悶絶するセリフをい。<笑>私裏に悶絶できたことないよね。<笑>させられたことないよ、ね。うん。どういう方向性で責められたらいいんだろう。責<笑>められたら<笑>どういう方向性が今ダルリー上がったからと言えど<笑>。<笑>すごいね。責めるね<笑>。どういう方向性？あんま聞いたことないか。なんかルーリーがやると、うん、あじゃあ。 うん、ちょっとお姉さんになって私のお姉様になってえお姉さんは好きだったっけそんなになんかルイのポテンシャルを引き出したくて、うん、誰誰なの<笑>誰なのねどこの方ルイ<笑>のポテンシャルポテンシャル初夏はちょっとルイ、うん、そうね苦手だからうーんお姉様、ま、頑張ってみなよ誰<笑> 逆に逆に言葉で言われ責めさせられるなんだろうな。君なら大丈夫だね。上から目線で物言わないでちょ。怖い怖い。<笑>ちょっとゾキッとして。やったー！嬉<笑>しいー！<笑>ルイちゃん来た！嬉<笑><笑>しい！やったー！<笑>成長ポテンシャル引き出された。ルイルのポテンシャルはこれだよ。やったいや、本当に？なんかここからだとなんか目が死んでてなおさら。 てる感がちょっとししましたあららら素敵よ。ありがとう、さすが成長したうららちゃん。ごめんね、<笑>素敵。すごいいいアドバイスいただいた、生かしてこうかな。生かしてきて、ちょっとマジでいいと思う。ル、うん、<笑><笑>リちゃ ん,、うん、そういう感じだよ。<笑>そういう感じだうん。ポテンシャルを感じた。あ、でも今のよかったって。ね、やった。お姉様だ。うん、お姉様 隠されざる。ね隠